これはシンプルなジョブだが簡単というわけではない。俺たちはあの林に戻る。お前たちはあの場所を覚えているはずだ。当時エクトロのためにちょっと仕事をしたはずだ。俺が比べたところまだ稼働中のようだ。だから俺たちはそこに戻ってできる限りメスを調理する。どれだけ長い時間滞在しても構わない。もし採流が足りなくなったら空輸で送り届けてやる。良い金稼ぎになるはずだ。